you、okay. 本日東急多摩川線をご利用くださいましてありがとうございますこの電車は多摩川行きです間もなく矢久の渡しです電車は左側ですこの電車はワンマン運転を行っております発車ベルが鳴り終わりましたら道路が閉まりますので無理なご乗車はおやめください Thank you for using 東急のモノマロ I This train is bound for Tanagoma. We will soon make a reset at Yakuchi Nagashi. -no